「77日本語タクシー」「77日本語タクシー」「1タクシーに乗る」「1タクシーに乗る」「いらっしゃいませどちら行きますか?」 いらっしゃいませ。どちら行きますかロッテセンターハノイお願いします。ロッテセンター、ハノイ、お願いします。了解です。どの国の人ですか了解です。どの国の人ですか私はペトナム人。 です。私はベトナム人です。に、道がこむ。に、道がこむ。どれくらいかかりますかどれくらいかかりますか道がすごく混んでいますね。 道がすごく混んでいますね。しまった。遅れそうです。しまった。遅れそうです。何時まで。行かなければならないですか。何時まで行かなければならないですか。三。 おつり。さん。おつり。つきました。四万八千丼です。つきました。四万八千丼です。はい。五万丼です。はい。五万丼です。おつりが。 ないんです。お釣りがないんです。いいです。お釣りは取ってください。いいです。お釣りは取ってください。